令和元年11月2日3日の2日間、阿蘇市内の巻の阿蘇体育館で、文化でつなごう阿蘇の絆をテーマに、第13回阿蘇市文化祭が行われました。13回目を迎えた文化祭では、オープニングに阿蘇中央高校の書道部の生徒が書吟を行い、そして、 阿蘇市文化協会の岩下哲造会長と佐藤義雄市長が挨拶して文化祭がスタートし、まず、大阿蘇五人化大鼓が披露されました。阿蘇市文化祭は、文化振興を目的とし、市民の交流を図ろうと、11月の文化の日に合わせて行われているもので、ステージ部門、展示コーナー、それに今年は、身近に文化に触れてもらおうと、 絵絵画や絵手紙などの体験コーナーナも設けられました。ステージ部門ではフラダンスをはじめ太極拳、コーラス日舞などが披露されましたまた展示部門では押し花や華道書道パッチワークなどの作品が展示されていましたさらに今年から始められた体験コーナーでは 子どもたた。ちが油絵を体験ししていました会場には連日、大勢の市民が訪れて、ステージでの発表や絵画などの展示作品を見物し、芸術の秋を楽しんでいました。